次は、用語、用語です。お客様にお知らせいたします。伊オ鉄高速バスでは、高松、岡山など、8路線で両方、南インターバス停が便利です。駐車場もご利用いただけます。 Thank <laughs> you. 両方、両方です。ありがとうございました。